森内敏之の森内チャンネル皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしていますというわけで今回は旬の本マグロを釣りにやって参りました釣り方は人それぞれのやり方があるかと思いますが数をこなすために私がやっている最速の釣り方をご紹介しようと思いますまずは手順をゆっくり解説いたします 初手は旬の力を使って引きますその後は普通に引いていき残り2 5ルくらいになったら全力で引きます旬の力は最後のとどめに残しておくよりも最初に使っちゃった方がいいと思います それでは次はいつもやっている速さで釣ってみたいと思います最初に旬の力を使って残り25メートルくらいになったら全力で釣ります運が良ければ3ターンで釣ることができます周りの人たちのペースと比べても明らかに早かったのでこれが最速の手順だと思います 多分ね戦力で釣った後に距離が残ってしまうこともありますがその場合でも食いつき度が8くらい残っていると思いますので逃げられてしまうことはほぼないと思います。